おはようございます寝起きですとりあえず盛りました今日はすっごい聞こえてるのかな、うん、あーあー<笑>今日はね7月23日の11時34分でございます眠いです 私の言いいい訳を聞いてくださいその前に飲めます飲みたいのでそうこれがごめんなさいなんです今日ね動画を動画を編集しようと思ってたのおいっことめいっこが来た動画とかねその前に撮ってた動画もあって それを明日出したいなって、明日日曜日だから思ってね早起きしようって思ってたの11時35分です今間に合いません間に合わないのと飲みたくなってしまいまして急遽動画を回しておりますと<笑><笑>いうことで飲めます 何の謝罪これ。わかんなくなってきちゃった、とりあえずこんな動画でごめんなさいです。これどうやって開けるんだっけ。あ、いつもわかんなくなるオッケー。そう、これにはアルコールが入っておりませんので、焼酎入れます。 なんかこのホッピー黒いんだけど黒ホッピー買っちゃった今日はホッピー乾杯はぁ美味しいコメントも返せておらず本当にごめんなさい 読んでますニヤニヤしながら今日コメントの編集もして動画も取りためてる動画も編集してって思ってたんだけれどもホッピーが私を見てきたんですそれでホッピーに引っ張られてしまいました フ、うん、うん、なんか食べながら眠れそうなほどふわふわしておりますあうだいぶ配信もできてないし。 なんかほんと全部ごめんなさい食べながら言うことじゃないよね飲みながらでもごめんね最近おせんべいがおいしくってそれもおせんべいなんだはあなんか今週はよく遊んでよく飲んだなふん<笑> かゆいよさっきまで曇ってたのに晴れてきたお昼寝しよう<笑>なんか眠い懐<笑><笑>れたぞちょっと出したかった動画あったのに<笑>これ黒ホッピーかっ 夏のホっピーって色が濃くなるそんなことあるなんかいつもより色が濃いんだけどなんでだろうほらホッピーって白と黒があるじゃないなんだわ分からないあーあああ 幸せということでゆっくりゆっくり今日はしたいと思います。<笑>髪の毛もボサボサでごめんなさい。<笑>もうただごめんなさい言いたい一人になって。 中身のない動画にいつも中身ないか<笑>、はああなんか今ねおいっこめいロスなんだ私う<笑>いたいなロスです 来週から通常運転に戻ります、うん、乾杯いいあちゃんいいね。うん、うんうんうん すごい楽しそう。このまま遊んでくれてありがとうね。楽しかったね。また遊んでね。あ、今度はポップコーンを ぶ, っ飛ばすよぶっ飛ばすのいいよ。<笑>またポップコーン食べようね。 やばい。あー、可愛いやばい。やばい。<笑>ばいあー、かわいすぎ、はあ。元気もらったわ。う<笑>